あっ お, お父さん今日はありがとううんいや最高だったよいやなかなかねまさかねあの自分の身内を巻き込んであのツイッターをねやるね VTuber 他にいなかったと思うんでね最高だったよでもお父さんあのちょっとあの5時5時とか多かったね しょうがないな、そのインターネット苦手だもんねあ全然全然気にしたい気にしたいあわ分かった分かった分かったよ分かった分かったあの暇暇なった帰るようんうん、分かっ た, かったうん、わ、うん、分かった、うん、かでもうえー、もう配信始まったもう配信始まってもういいよいいよはいじゃあねーバイバーイバイバーイバ イ, バーイ眠いーふわりだよジュエー エイプリルフォールスペシャルいただきましたふわり塾出張月曜日だけどふわり塾ふわリのツイッター見てくれた今日ね特別に頼んでちょっとね お父さんに出ていただいたんですわははははまあエブリルフーダーから許されるだろうということでねえー、やりましたはい<笑>おおよしだけパチパチパチパチパチお父さんにパチパチパチパチパチパチなかなかね、渋ったんだけどね出て、いただき、でしたはは<笑>えのあちゃん ごめんのあちゃんの強者 の, の拳を送っててくれたんだね。あのありがとう。そう、あのね、みんなふわりにふえー。<笑>ふわりに拳が送れるようになったんだよ。そうふわりこれふわり専用でふわりだけあ。なにこれあえ青い青い。青い<笑>あのね。そうふわり専用のギフトで。 つわの拳送れるようになりました。<笑>ま、ま、え、ちょっと。おじょうが回し受け。<笑>なかなかね、こいつふわりもどこにもわし受け。<笑>あれ、ちょっと待って。ふわりもどこにあの行くかわかんないし、そうだね。こうね、ちゃんとね当たる当たる時当たるから。うん。オッケーオッケー。そう。来たらね。ふわりは回し。うええ。おお。 お<笑>いおしおしおしおしお し, お し, お し, おし今のはちょっと内受けだったねこんな感じでねあのねさばいたりはい反撃ああそうだねごめん<笑>あなかなか慣れるまで時間がかかるの<笑>ありがとうさあそんな感じお い, いっぱいめっちゃ送ってくれたありがとう え, ちょょえ当たっあたた今のさっささささ システマやってるんで痛くないっす当たっても痛くないっすシステマやってるんで<笑>ありがとうまんじゅまるえっ、ー、とーあえっ、ー、とえっ、ー、とちょっと、ね、あのあのね大賀組のねあのアイコンがごついおじさんの人だよねわ<笑>かるんだよあのでも漢字が読めないんだ、えー、キントとタパスヨシタケワイワイワイパンポセポンパンセポンセユズキタパスありがとうこぶし よしゃってこう。よっしじゃちょっと、はい、そう、あの、こんな感じ。う<笑>今ちょっと一瞬あの、ふわりの、あの、え。なんか。ふわりの、耳なんか<笑>。<やる笑>ふわりの耳なんか、え<笑><やる>、誰誰誰、なん か, <笑>だれだれだれ<笑>かついてる、え、ちょっと、え。<笑>ああ、ありがとう<笑>。響き、響きや、やりとありがとう。え、見て、これ可愛くね。 やだお父さんに怒られちゃうピアスな泣けるなって言われてんのにありがとうああイヤリングあイヤリングだったオッケーオッケーえ、ちょっと待って映えるー<笑>ちょっと か, かわいいムーブはい取れたんでしょうか<笑>ありがとうえ可かわいいねこれあなかなか え、これはえっとふわりの身はここなんだけどえっと一般人はここにつくわけですかね<笑>そういうかん、うん、あの、送ってみるわふわりもえっとねそう今日は「出張エイプリルフールふわりスペシャル」ということでね、えー、この時間にこの曜日にやらせていただいておりますあねみんな知ってるエイプリルフールって嘘をついていい日なんでで まあ、今日はね、五って何。四<笑>、五四、三。三<笑>くる。な<笑>にこれ、ななになな、え、これ、え、え、え、何のカウントをされてるのかな。え、ちょ、え。<笑>よし、あ、ちょっと、発話役だ、よし。あ、なね、よしまでのカウントだったんだね、ありがとう。<笑> <笑>ねえやめてー<笑>もうカウントしないで<笑>よし続けるぞよしよしよし<笑>よしはい嘘をついていい日なんだけど今日はね午前中だけ嘘ついていい日らしいなんだって地球的にはあれはまあ、でも関係ないねハピタプル星にそんなルールはねだからふわりも嘘をつく<笑> みんなこんなこにちはハピタプル星雲58番惑星から来た宇宙人バーチャル VTuber ネムフワリだよ好きなものはキャンディーとかマカロンとか大好きなんだ。ふわりはえ宇宙一のアイドルを目指して頑張るのでみんなも応援しててね。 おめえだだ<笑>ス誰<笑><で>みんなちょっとね。 おついにねふわりあのあの外見どおりに来たかと思ったでしょうそうではないそうではないまあね嘘です嘘ですちょっとカウントをやめてくれる<笑>カウントをやめて<笑>カウントをやめ て, <笑>をやめて<笑>よし<笑> <笑>これなかなか面白いねなんかみんなと一体になれた感じがするねこうカウントはねでもね勝手にカウントはやれてなんかこう何かやらされる雰囲気になっちゃってるから今<笑>やめてー<笑>やめてー<笑><もう笑>いいからねオッケーオッケーもうちょっと一回一回一回 も, もう一回一回リセットするリセットほ、うんとねそうあとスーのなんとこのねむいふわり企業案件ケが 決まりましたー。イエーイなんだとなんと。あ、違違う。違う違う。違う違うなんとあの柔軟剤ファーファから企業案件が来たのやったー。<笑>いやさ、そこまであの道義ファーファで洗ってるって言ったじゃん。なんかそれをその話をたまたまファーファのあのえっと営業担当の人かなんかが見てたんだって。 それでそ の, あのファーファのキャラクターのクマいるじゃんあのクマと一緒にそのファーファで新しく CM やりませんかってお声がかかったんだよ嘘でーす<笑><笑>まあね、これははすがにはははははははそう嘘つくとね<笑> 嘘つくとねかなわないからね<笑>あそうそうそうね、はい、ルナちゃんとね並んじゃったねそう地上波でまさかのねいふわりがねあおいちょっと<笑>ねそう知ってたあ知ってたふわりも知ってたこういう感じでねこう嘘をついていきたいのまわし受けあれちょっとうまくまわし受けできないなまわし受けオッケー はい。こんな感じ。まあ、あこの辺で、ちょっとカウントをあ、えっ、ー、と、三2、一、えー、よし。<笑>嘘や<よ>し。<笑>こんな感じでいいかな。うん。あの、ふわりは、えっ、ー、と、うん。もうちょっと考えてきたら、もう一回、あの、いい感じで嘘つくから、ちょっと、うん。忘れてきた頃に、またふわりは嘘をつきます。まあ、そんな感じ。えっ、ー、とね。<笑>企業案件ね、あのー、まあ、もらうとしたら、 最初に来るのはやっぱハズキルーペだよね。準備はオッケーだよ。あの修造来たから次は眠いふわりじゃない。<笑>あのハズキループ方はうどんスープだよね。ふわりうどん好きってずっと言ってるからそろそろお耳に入ってもいい頃合いかなとは思います。そんな感じ。はい。ではえっとー今日はねはい。 何の話をしようかと思いましたというとリリリリアアアアテティィババタターーのの話話ちょっとあの1個前の配信でも話したと思うんだけどリアリティアバターっていうのはリアリティのアプリ内で自分であの好きな、えー、と肉体を作り上げてでそれに、えー、と自分好きな可愛い子とかかっこいい子とか作るじゃん。 で、その姿でえっと、家にいても外にいても配信ができちゃうというね素晴らしいアプリなんだよ。まあ、ふわりもねえっとあの、トーク力をつけるためにえっと、積極的にやっていこうというねえっと修行しろとまピ、あ、ーからもよく言われてるんだけどねなかなかね。 <笑>なんかね、あ の, あの時間はあるんだ時間はあるんだけどその踏ん切りがつかないというかなんかやっぱ上半身拘束 こ, こ, こういう状態でこう話す本当にトークがトーク力が大事だと思うんだけどねそう修行が大事だと思うんだけどなかなか踏ん切りがつかず今です<笑>でもねこのこの配信を境にふわりは一歩前進めます あのやっていいいきたいと思いますもうね、あのー、肉体はこう作ってあるんで す, すげえかわいいだからと配信するだけねあのー、だから唐突にふわりがえー、とっとこそっと配信して通知いっちゃうかもしれないんだけど温かい目で、えー、と見てくれというそういう話。 はい、じゃあこんな感じでギフトありがとう送ってくれてアイブリルフールとあ お, ち ょ, っとあえお花だちょっと待ってえっとあえお花見だょってお花見だえこれはな野じゃん中野じゃん<笑> 中野のね、こんな感じでね、まあ、こうこん、あの舗装今はされてないけど、あのちゃんとしたこう道路でね。中野通りがね、わあって桜の味がね、綺麗なんだよ。えっと、桜、えっと、そう、桜ソングを歌おうかな、桜ソングを、あ、ちょっと、あのまたイヤリング、あ、ありとイヤリング。あ、いい感じ、ちょっと桜ソング歌う、えっと、桜ソング、えー、って、これちょっちとこれ桜ソング。<咳>桜、読書。 桜、桜、今咲き誇る。刹那に散りゆく定めとしいて。さらばともよ、旅立ちの時。変わらないその笑顔を。 今いちえっとねよし。 手始めに、これだな。バ ブ, ー<笑>バブー。バブー。バブ。バブー。<笑>バブバブ<笑>えっと、バブ。僕、赤ちゃん、歯がない、歯がない、首が座ってなーい。<笑>えーっと、こんなんですけど<笑>。バブー。あやとう背景。イェー。 あの大賀組のあのアイコンがすごいごついおじさんのアンコウ鍋さんありがとう。えちょっとバブバブバブバブふわりバブふわりとっとバブ。バブ。んねえねえ。だだ。バブーバブバブバブ。イコレちゃんでーす。タレちゃんでーす。 えー、っと<笑>あそうね菩薩のぼさつのこぶしのこぶしあ違ち違ち違ちがちがのあ菩薩のこぶしこんな感じだったよね<笑>菩薩のこぶしありがとうおしゃぶりえっと次にあちょっとこれはとっとここれはえー、っとその時までとっとこえー、っとねあ <笑>すごい頭お花畑だね<笑><っ><笑>やばいやばい、うん、<笑>いい感じファンに合ってるよねこれはいいい感じに撮りましたとする<笑>ありがとうタンポポ ね、えっとー、ちょっとね、タンポポがね、タンポポなかなか消えないね。にゃ、ありがとう。頭がお花、うん、あの、可愛 い, い、ありがとう。<笑>花が咲いたよ。<笑>ワニの頭にも花が咲きました。<笑>そうね、今日たまたまカチューシャ忘れてよかった。え、タッパスアホっぽい。誰がアホだ、お前。アホじゃないわ。 い、こんな感じ。やっちゃおうかな。はい、やっちゃおうぞへへへちょっと待って。あ<笑>、ちょっと。はい。違う違う、違う。そうじゃない。<笑>ちょっとって、違う、そうじゃない。<笑>違う、そうじゃない、とって。でここ、ここから半分影にして。<笑> 隣にブレイド置いてお願い<笑><笑>いいねいなんせ何年夏をつぶれてきた人ほにゃほにゃでほにゃほにゃほにゃめめめぇいい、うん、ということでこんな感じ今日は限定アバターの話だったというね <笑>ね、今日ねえっとそうそうこんな感じの話をしてたけどえっとね、今日はねリアリティのアバター配信限定のゲームがあるんだよ。できるんだよ。君たちもう遊んだ遊んだそうできるんだよ。配信するとねゲームが始まるんだって。 からみんなもぜひあちょっと今はやめて今はふわりを見てふわりを見たあとね あ, のあと2時間あるからその2時間で遊んでくれーという話いやーだいぶなちょっと話し込んじまったな。ということでね今日はあはちょっとねえっ、ー、とちゃんとアバターの告知もできたし、えー、月曜日の役割を果たしたと思うので今日はじゃあこのへんでー ババイバーイはい。配信する<笑> 嘘でえちょっと騙されたでしょ<笑>えちょっと行っちゃった人いるかなちょっと<笑>、えー、やだやだやだちょっとこっからだから俺たちの戦いはここからまだここから始まったばかりだぜっていう感じだからね行かないで戻ってきてくださいはい今ねこっちに映ってるのはふわりのアバターです可いい人と。 あ、かわいい<笑>ちょっとあのね、ツインテールがかわいいと思うんだよね。ちょっと、ツインテール<笑>。ちょっとふわ、ツインテールはふわりの趣味。ここもふわりツインテールだから<笑>。ふわ い, いね。いい感じ。はい。では、今日はね、今からゲーム実況ね、ふわりのこのアバターで、このミニゲーム遊んでいきたいと思います。 はい、その名もゲームスコア 2,000 点取るまで変えれまってーん終われまってーんじゃあ早速やってみましょうほい OK 再起動するまで、えー、っと、じゃあふわりは嘘をつきます。あ、そう、全然考えてなかった<笑>。あ、そう。この前さ。あのー。お姉ちゃんから。ちょっと、ありがとう。<笑>この前ね。お姉ちゃんから。連絡が来たの。 最近お姉ちゃんと仲良くさせてもらってるんだけど<笑>、あ、もともとちゃんと仲良かったよ。仲良かったんだけど、そのね、お姉ちゃんから連絡が来て、ね、あの、元気にしてるとか心配されて、あ、お姉ちゃんも一応ふわりのこと心配してくれてんだなぁと思って。で<笑>、そう、お姉ちゃんね<笑>。あ、ふわりのこと心配してくれて る, るんだなーって思うじゃん。え、そしたら、何イケメンと共演してんねんって<笑> <笑>あのー、あのミカちゃんとのさあのランドセルの日のさ写真を見たんでお姉ちゃんそれなんか急にこうね女出してきたんですよお姉ちゃんが<笑>「イケメンと共演してんじゃねえ」って言われちゃって<笑>「まあいいだろう」って言っときましたけど<笑>。 <笑>そんなねそうふわりのお姉ちゃんはふわりと正反対なんだよねふわりはあの強、ー、者として育てられたんだけどお姉ちゃんは一切に、ね、空手やってないんだなんか可愛 い, いフリフリの女の子の衣装とかすごい大好きなお姉ちゃんもうねすごいザ・女って感じわ<笑>かるザ・女<笑>はい、まあね今ね ちょっと機材を頑張ってえっとスタッフが直してくれているのでふわりはこんな企画を考えてきたこんなこともあろうかとねこうねこうもしもの時に備えるのがね ふ, ふわりです<笑>ふわりというはいこんな感じですはいじゃあねあのもしもの企画をの準備をするので一旦たんしに入りますどうぞ 三人牙立ち結込み山好き抜きてふわり塾ふわりふわりふわり道場うううう<笑>はいもうちょっとテロップが出ちゃってるけどね みんなの覚えたら、ふわりがちょっと前にマシュマロで、エイプリルフール配信のためにねえっと、門下生の諸君に嘘にまつわるえー、ストーリー、エピソードとかまあ、嘘を募集してたんだけどえー、それをね、えっと嘘つき門下生からのね、投稿をえー、紹介するという企画です名付けて、ふわり 嘘つき道場謝罪じゃないじゃあさっそ謝罪じゃない謝罪じゃないから<笑><笑>、ね、のじ う, う, う<笑>いい、はい、早速しょ生からの嘘を紹介していきたいと思います 1個目い私が最近気づいた嘘を送らせていただきます小学校2年生の頃母に猫を飼いたいと暴れてお願いした時がありました母は「お姉ちゃんが動物アレルギーだからダメ」と一言私には姉がいるのですが確かに姉はよく学校を休んでいて病弱なイメージがありああそうなんだーと私はすんなり納得したのです それから月日は経ち上京して久しぶりに姉とご飯を食べに行きました姉と<笑>なんとなく動物の話となり姉に私猫飼いたかったんだでもお姉ちゃんダメだもんねと言えばあんたが動物アレルギーじゃなかったのと一言母の嘘に私はそこで初めて気づいたのです悔しいですがペットを飼いたい論争を一瞬で黙らせた母のうせに 嘘にお母さんマジ頭いいなと正直思いました。私の自慢の母です。なるほどね。<笑>なかなかあ、まあのあのお母さん頭いいね。よくいるよね、子供でさ。ガッたガッてたッてとか売り場で暴れてる子。なかなかそういう子をね、沈めるのは難しいと思うんだよね。まあ、ペット飼いたいたちちっゃい頃絶対 お母さんとかお父さんに言うよね。ふわりはね、言わない、連れてくる。<笑>もうね、連れてきちゃうんで、そしたらもう、あのー、ね、もう、悪い、ァ、う、ー、ん、リの家族はもうしょうがないから買うかってなったんだけど、もうそんな感じで、ふわりは友達からもらった2匹のハムスターを持っていきました、家に。<笑>あのね、そう、まあ、買うよね。 じゃあもうねってね名前がね長生きするようにイエスとブッダってなんですけど<笑>あね双子のねえっとね今日あの双子のね兄弟あの女の子と男の子だったんだけどそうイエスとブッダってねやっぱねあの成長してくるとあの喧嘩するんだよね<笑>なんかまあ、宗教同じだねあれだねそう 展開しちゃってだからこう大人だったら別々のゲージで飼ってたんだけどでねそのまあお母さんはふわりに「まあんたあんたが飼いたい」って言ったんだから「あんたがちゃんと面倒見なさいよ」って言われてたんだけどだそう言いつつもお母さん実は動物大好きだからお母さんが最も可愛がってたので何かねふわりにねこうまあこんだけこうイエスとぶったお母さんかまってもらってからいっかふわりはと思って<笑> 結構、ほっといちゃったんだけど<笑>でね、そう、で、すっごいお母さん大事にしてたのこのスターを、イエスとブッダをね結構ね、生きたの、やっぱ名前がありがたかったからねで、でもう死んじゃった時にね、お母さんがねすごい悲しいんだの、泣きながら、こうちゃんと埋葬してだから、そう、お母さんすごい打ち込んでたから慰めようとしたんだよやっぱ イエスとブッダって名前だからなかなか生きたよね<笑>ってこう言ったらめちゃくちゃ怒られたお母さんに「<笑>あんたどうしてそんなに笑ってこんなことが言えるの?<笑>」最低だよあんたは」って<笑>まあね話は周り回ってしまったけどあの動物はちゃんと責任を持って飼いましょうという話でしたね。 いい話だね<笑>。はい、じゃあ次のマシュマロー。嘘つき、どうぞ。新しい元号が眠いになるらしいですよ。新しい元号は。眠いです。パシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャ。 パシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシ ャ, シ ャ, シャはい<笑>こんな感じだったよねあの<笑>実はふわり今日起きたの12時なんだよね<笑>あの気がついたらあのもう発表されてたんだよ<笑> <笑>そうだからねリアルタイムで菅官房長官のねあの会見れ見れなかったんだよねもう起きたらもう発表されてそうえっ、ー、とうーんとねえー、れ, れ、あれ例れは例れは例はねうん。 まあ、なかなかね眠いっていう言語もふわりはいいと思うあの、眠るの眠っていうじゃあさ春眠暁を覚えずとかすごいあの、古代ね、あの中国の事生語的なあれになんか書いてあるこう、美しい言葉だし「えい、ー」はさえっと、この平和という世の中をに居座り続けるという意味も込めて「い」「眠い」「美しい」。 あトモありがとうこれあれでしょ黄金ジュースだよ黄金ジュースちょっと飲むねちょっと失礼しますありがとう黄金ジュースこれはいいねはい次はねこうサクサクいこうサクサク ちちょっと黄金ちょっと、あ, あ後でらあの c ム好きだよなかなかね。 いい感じはい、えっとねえー、と、はい次の嘘つきはこちらラーメンに入っているメンマの作り方は割り箸を適当なサイズにカットし醤油に2週間漬け込んでふやかしたものっていう嘘を割と長い間信じてた<笑>いや、これはふ<笑>わりも見た時にさ あ、マジかーと思って<笑>あそうだったんだと思ってこう検索したのそしたらあの写真付きでさ載っててそのメンマのその箸を付け込むくだり本当にメンマになったからびっくりしたんだけど嘘かよみたいな<笑>よくできた嘘なんかでも2週間付け込んだらちょっとメンマにはならなそうだけど1ヶ月ぐらい付け込んだらなりそうだよねねえ メンマってさラーメンにのってるやつじゃんでそのメンマってさ別名シナチクむしろあのシナチクって名前が本当の名前なんだけどでなんでメンマっていうかっていうとラーメンってさ炭水化物じゃんで炭水化物いっぱい食べてると結構ねうんちがね固くなっちゃうんだよ。でだからそのメンマのその繊維質を食べつつ炭水化物であるラーメンを取る。 麺の間に食べるものとして、メンマっていう名前なんだって。嘘でーす。嘘でーす。もっともらしいだろう、これね、そう、この投稿をちょっと、あの、本当に信じちゃった。く悔しくてさ、ふわりもなんかもっともらしい嘘をつこうと、一生懸命考えたあれですね。 あ、みんな、だまされてるだされてる。なるほど、つって。めんの、はい。ええい、じゃあね、次。次のマシュマロ行ってみよう。次の、嘘つきは、こちらオス、フワリッショいつも動画や配信楽しみにしています。嘘に関するエピソードといえば、 私が小学校のとき学校から帰ってくると母が神妙な顔で正座して待ってて急に離婚するって言われて大泣きしたことを今でも覚えています父親にそのことを聞いたらすぐ嘘だって分かったんですけど離婚じゃなくて単身赴任で父が離れて暮らすんだと言われて二度大泣きしましたまあそれも嘘だったんですけど誰かが傷つく嘘はいつでもいつでも言っちゃいけないなと思いましたえっ、ー、とすいませんでした<笑> <笑>すいませんそれはすいません<笑>ああなるほどねそうきましたかで結局はあのー、えっ、ー、とお父さんいるんだよねいたんだよねお父さんはね単身赴任もしなかったし離婚もし死なずいたってことだよねで嘘はよくないそう思いますふわりもわかるやっぱねその嘘をつく人間っていうのは、まあ、まず信じられないよね 分かる分かるんでもそうううんあのねよくない嘘はよくないよでもあの今日はいいんだ今日は今日だけはいいということでねでもちゃんと話の顛末に、えー「嘘ですごめんね」って一言あると、まあ、やっぱ違うと思いますはい閉めた閉<笑>まったっていう感じね <笑>嘘はよくないよく言うぜコメント嘘はいけない、うん、よく言うよ本当に<笑>ねそうあそうね人を不快にさせる嘘はダメうんダメなやつダメなやつみんな人を悲しませる嘘はついちゃダメはい次の嘘つき<笑>嘘つきは続ける<笑> <笑>これは続ける企画だから<笑>次の嘘つきこいつだハピタプル製でカブフボーのバトルバトルフンムが大絶賛流行中ですバトルドームピンピンピンピンピンピンピンィング相手の溝ンちにピンをシュート 超エキサイティング 3D アクションゲーム「バトルドーム」<笑>えー、ふわりがハピタプル星いた頃も流行ってたけど今も流行ってんだね<笑>なかなかバトルドーム超寿命じゃない<笑>バトルドーム知ってるこうやってこうやってこうやってやるのこうやね <笑>見てくださいバトルドーム知ってるよねね超エキサーティーンバトルドーム<笑>ありがとういますユツキかいユツバトルドーム<笑>世代分かっちゃうでしょ<笑>はい次のウソつきどうぞエイプリルフールの話 4月1日に UFO を見かけたんだけど日が日なだけに誰も信じてくれなかったわいは確かに見たいや<笑>見たんだねえっ、ー、と見たということで話を進めるね君は間違ってないだって今こう見てくれてる人宇宙人見てるよ見てるよ宇宙人だからい<笑>だから。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 あのー、通報しないでくれるかと言、まあ、いつつふわりの父ちゃん観光で地球に来た時 JAXA 行ったらしいよ<笑>だからそのお土産で JAXA のクソダスでキャップくれたんだけどあれかぶらんわ「<笑>ジャクサってかっこよく書いてあった<笑>ライムにあげようかなうんじゃあ次のえっ、ー、と次の嘘つきはこいつだ ふわり先輩の耳、触り放題なんだよね違うよ、触り放題じゃないよ何言ってんのただで触らすと思ったふわりの耳は、まあま触りたかったら触ってもいいよ尻尾も耳も触るがいいよだけど、ふわりを倒してからふわりを倒してからね触ってもいいえふわりちゃん強すぎて倒せないしょうがねぇなじゃあ情報だ、情報 二万円。二万円。二万円で。触らしてやるよ。<笑>バトルドームもつけてあげ、今なら。今ならバトルドームつき。二<笑>万円でふわりの耳を触れるし、バトルドームもできるって、めちゃくちゃお得じゃない。 ハトハ<笑>まあそれかまあふわりとコラボするからねさすがにねあのコラボしたときに2万円ってねげんなもらうわけにはいかないからねさす<笑>がにコラボしたときはねさらしてあげるということでふわりのうつき道場以上でーす。パチパチパチパチパ チ, パチ。 なかなかいろんな嘘がありましたな。<笑>お、みんなバトルドーム欲しそうだね。超エキサイティング。バトルドーム。お, おいー。<笑>まあね。うん。おやちょ。<笑>痛くないっす。システムやってるんで。 みんなありがとうこんな感じで送ってくれたありがとうまあね今日ね可愛 い, いギフト届いてんだやっちまうか可愛 い, いギフト<笑>やっちゃうぜやっちゃうぜああカウントカウントあちょっと待ってえー、っと三一二おお 一。よし。あ、違う違う<笑>違う違う違う違うギュッね。ギュッた。ふわに、空手ドパワーメイクアップ。ファンファン。かわいい<笑>。見てこれ超かわいいこれ。<笑>これ見て。ふわに。 空手のパワー鉄拳精細<笑>やりちょっとバナナやめてくれるかな<笑> えっ、ー、と、雰囲気合わせよ。バナナやめてくれるかな。<笑>ゴリラに変身<笑>何やらしとんねあ<笑>あー消えちゃった 行きたてんこってなんな な, なん、ん、え、か、ー、マジカルスプラッシュ的な<笑>うわっ強っ絶対強いじゃんこれうんうんうんって<笑>あっ い, いかい赤い ってハートがこう出るのが可愛いよね残像個せるじゃんハートの<笑>いいやったふわりがこれ最初につけたんじゃない配信でありがとうレ<笑>ディース<笑>おふわりのマジカルカラテドパワーでゲームができるみたいちょっとやってみようか じゃあ、今度こそ、今度こそゲームをする。はい、今度こそゲームをする。いくよ。オッケー。みんなの力、オラに分けてくれー。ほい。 行くぞーゲームスタートーよ<笑>っしゃー行くぞーやる ぞ, やるぞどうも ふーあね多分ふスタッフもね鍛錬が足りないと思うだってあの多分さやってないよね牙立ちとか聖剣好きとかさ、うん、ちょっとふわりやりたいことがあるんだけどいいかなおりゃ こ れ, これ残像残るじゃんこれで連続や技やったらどうなると思うこのハートの残像が残る状態で連続技をやったらどうなるでしょうかよっしゃ連続技やつを。 あ、ひねったわあ、ひねったいやみ、ちょっとあの、みんな見てないねみんな見てない、見てないねはい み, みんなのことをめ目つぶししたくないからちょっと、待ってね<笑>みんな何も見てないみんな何も見てないね親りの足があさっての方向を向いてたな見てない<笑><笑> <笑>そうだねふわりはねスタッフもね鍛えなきゃいけないそうふわり塾はねえー、と見てる人、やってる人、ふわりを含めみんなムキムキになるのが最終目標<笑>こんな感じ見てないねそうあオッケーオッケーみんな見てないよし見てない<笑>見てないよしよし<笑><笑> <笑>こんな感じで OK あのさみんなあのギフトとかいっぱい送ってくれてありがとうちゃんとねコメントも最後 見, 見るからね今日はなんか波乱万丈だったね言語がさ変わったりゲームできなかった<笑>あっねこれ、ね、アバターのゲームあのふわりあのこれやる前にちょっとやったんだよ な, んかなかね面白いよ。まずなんかよくわからんよねなんか設定がさあのドーナツの上にあの天使になった自分のアバターがいてあの、チョコレートタワーをよけていくっていうちょっとあのクレイジーピーキーなゲームなんだけど<笑>なかなかねでもねあの夢中になってやっちゃうやつだよねあのゲーム<笑>。 <笑>なかなかね面白いからちょっとふわりの配信が終わったそのあと2時間あるからその2時間でやってみてくれふわりの最高得点は222323400点ぐらい<笑> !400 点ぐらいかなふわりを倒せるかなみんな やってみてこう配信しをし配信したらできるからまあふわりも終わった後にちょっとだけやろうかなというはいうっ…ふふふふふふふふふふふみんなやってみてエイプリルフールをおのおの楽しく過ごしてみてよはいいい感じしめたよねこれね<笑>あのねそう いえあっちょっと待ってふ<笑>い打ちだったななかなか、ね、もうしっかりねしっかり今度はしっかりさばいて反撃したいね目標はそうこんな感じで月の始まりだからさいろんなギフトはいっぱいあるよねなかなか楽しいしめた<笑>あそうあねお姉ちゃんの話あっあ ちょっと待って<笑>。ありがとう拳。拳吉武拳ありがとう。えあ、タッパスマジカルティアラありがとう。そっか。見たいんだろ。ティアラをつけた。ふわりのガチ恋距離おなじみですね。ふわりカメラふわりカメラおー。おー <笑>あ見えてな い, <笑>見えてない<笑>わあねえてこれ美しいですよこれはキラキラしてるねちょっとうんはいちょっとお姫様ポーズしようかなお姫様さんポーズってなんだ<笑>うふっあっ これこれこれ、これだ。あ、ちょっと。<笑>電車通らないでよ、ちょっと、宇宙越しになってのまれちゃう。可<笑>愛 い, いね、なんか。いい。ご、いい。<笑>ああ、ありがとう。ああ。 <笑>お姫様はやっぱり永遠お姫様まったらシンデレラタイムは永遠に続かないんだねありがとうはいこんな感じでちょっとね今日は一旦、まあ、まあまあまあ一旦ねそうもう一回あのゲーム試みたいからここの辺で。 大休止。オス。牙立ちであのみんなはあのちょっとあの休憩あの休憩中だから牙立ちでみんなは待っててファイリー準備してくるから牙立ちはこうだよ。牙立ちで待ってること。じゃあ大休止。オス。 ふわりだよ10年前に家族旅行で地球に来たんだけどそれから迷子になっちゃって好きなものはアニメと漫画とゲームといつかふわりがこの宇宙で最強になる日を楽しみにしているぞ父より最強のバーチャル YouTuber になります正面に あけましておめでとうございます ああああありりりりりオー・トゥ・ヘルゴー・トゥ・ l ル<笑>ラエ <笑>見てくれたこれふわりの紹介動画さきぽよとのコラボの時に使ったやつなんだけどなかなかさちょっと眠いふわりとはどういうやつかっていうのがこうぎュっと短縮されて分かりやすい動画だったと思うんだよなんでこのタイミングで流したと思うなんとふわり 地上波テレビバラエティ出演が決定しましたーイーイ嘘でーす<笑>まあね分かってたと思う分かってたと思う<笑>あの頑張ったんだよふわりも頑張ったしスタッフも頑張ってるこう今ね見えないだろうけどふわりの横で肩を落としてるよ<笑> <笑>あんまり攻めないでやってくれ<笑>まあねこのあとしっかりあのふわり師匠がみんなに指導しとくから、まあ、ゲームはゲームはできないわり<笑>ゲームできないわわり<笑>あのねまあね ここではできなかったけどみんなはできるからアバターぜひ作ってあのやったことない人あのねいるかと思うけどこれを機会にアバターを作ってやってみてくれなかなか楽しいからねあふわりスタッフ愛してるよだってありがとうあ俺じゃねえか<笑>俺もだよ俺もいっぱい好きだよ<笑>じゃあ今日は 本当に、この辺ででおっすおすおすおすあえー、ちょっと待ってあの 4, 月、えー、と4月4日4月4日フワリアの配信するか見てくださいーバイバーイ